こんにちは G です。今回は Linux デスクトップのお話 Linux ではディストロにかかわらず複数のデスクトップが用意されています。例えばラズパイ版のマンジャロでは画面のようにデスクトップは g n o m KDE Plasma マテ、スウェイ、エクスフェイスの5種があります。Gnome と KDE が最もポピュラーで、マテは Gnome の拡張版という位置づけですね。スウェイはタイリングウィンドウなので、好みが分かれるデスクトップです。エクスフェイスは軽く高速と言われていますが、本当なんでしょうか 逆に KDE は重いんでしょうかエクスペースと KDE を比較しながら検証していきますはじめに画面の URL はエクスペースの公式サイトですサイト情報によれば最新版はエクスペース 4.18 軽量デスクトップ環境で魅力的な見た目と使い勝手の良さを保ちつつ高速でシステムリソースの使用が少ないと言ってるんじゃなくてそれを目指してるそうですもちろん軽い重いだけで優劣が決まるわけもなく好みや目的に応じて 好きなデスクトップを選べばいいんですけどねところで x フェイスの発音は XFCE が正式なんだそうですエクスポースまたはエクスフェイスと呼ばれることもありますこの動画ではエクスペースと呼んでいますさて x フェイスは本当に軽いのか メリットはあるのか実験ですテストはエクスペースと KDE を比較しながらインストールから行いますテスト機材は Raspberry Pi 4 4GB で画面のトランセンドの SD を使用ラズベリーパイイメージャーで画面のディストロを焼きました 初期設定の後、常用できる程度の設定を行いますエクスペイス KDE プラズマいずれも同じ設定を行いましたまずは最新版へのアップデート 続いて役分 け, けは KDE では問題なく動作しますが x スペースではスペースが空いてしまう問題があり利用できません。 これは残念 k d e x p a c e いずれも同じ要領でインストール設定を行います日本語入力は画面のようにタイプしてインストールさらに画面のようにタイプして 文末に画面の3行を追記して保存。オーバークロックは画面のようにタイプして文末に画面の5行を追記して保存それから画面のようにタイプして HTOP と NeoFetch もインストールしておきます次は CPU の温度表示アプレットのインストールです KDE プラズマではソフトウェアの追加と削除でサーマルで検索して画面のアプレットをインストールしてウィジェットを追加からインストール エクスペイスの場合ソフトウェアの追加と削除でエクスペーハイ s e n s o r s で検索して画面のアプリをインストールするんですがこのアプリパネルに配置できないので常時温度表示には使えません日本語の仕上げを行いましょう KDE プラズマでは システム設定の地域の設定から入力メソッドで日本語・英語の切り替えキーを設定します x クスペースは日本語入力はできますがファイテックス設定が動作しません日本語・英語の切り替えは半角・全角キーで利用するしかありません 以上で設定は終わりです。KDE と x スペースを比較してみましょう。NeoFetch でシステム概要を確認します。カーネルバージョンは同じ。パッケージ数は KDE が少し多いですが大差ありません。最初に再起動から ログイン画面が表示されるまでの時間を20回計測しました結果はご覧のように若干エクスペースが速いんですが大差ではありません SD 起動での差なので x86 番の場合時間差はもっと小さくなると思います htop でプロセスを見てみましょう起動時のタスクは2桁なのでどちらも少ないんですが多くがスリープしています実質動作しているタスクはどちらも1個だけですロードアベレージはシステム全体の負荷を表す指標です 3個の数字が表示されていますが、左から1分平均、5分平均、15分平均です。ロードアベレージが3以上になれば問題なんですが、どちらも値は十分小さく、軽快に動作することを示しています。まとめです。 起動時間に差異があるのは、x ペースのパッケージがより小さいからだと思います。しかし、並べて比較してみると軽く速いという点で、x ペースが優位と言える材料はありません。x ペースが軽く速いというのは cpu が非力でメモリーが少ない時代の話じゃないでしょうか？ 言い換えればその時代には他のデスクトップは重かったんでしょう。今回のテストはラズパイという非力なデバイスでの評価です。そんな環境でもエクスペースの優位性は感じられませんでした。逆にインストールにおいては不都合も散見されました。 またディスプレイマネージャーは x s p a c e は X11KDE は Wayland です今後のアプリ展開などからも x s p a c e にこだわるより KDE や Gnome の選択が正しいように思いますご覧いただきありがとうございました 台湾のの友人からの情報です今年はコンピューテックスが5月末に開催コンピューテックスは世界最大規模のコンピューター関連の展示会です今年はコロナの待機規制もないそうです参加予定の方は事前入館登録をおすすめします 展示会以外にも食事やコンファー電気街夜市など台湾ならではの楽しみもあります電気街は値段交渉するとか日本との違いを楽しめますよでも中国製のわけわからん製品は台湾にはあまりありません。 そう。やっぱり台湾は中国とは違うと感じます。ではまた次回。